少しばかり調子に乗りすぎたのかもしれませんね。どうも、政治いろいろの学部です。2010年あたりから世界の半導体事業でトップを走り、日本に対してもドヤ顔の韓国ですが、ここに来て急速にア暗ンが立ち込めているというのです。2021年、 11月1日付、中央日報からの引用です。半導体の冬が到来する兆出しが見える。メモリー半導体である D ラム価格の下落幅が、ここ2年余りで最も大きかった。サムスン電子、SK ハイニックスなど、メモリー半導体メーカーの収益性には赤信号が灯った。半導体業界は、 在庫を減らして減価を削減する方法で市場変化に対応する計画だ。31日台湾の市場調査企業トレンドフォースによると、先月 b c o d a ムの平均価格は 3.71 ドルだった。汎用製品 DDR4 8 g b ットの固定取引価格を基準として算出された。 今年9月の 4.1 ドルと比較すると 9.51% 下がった。PC 用 DRAM 価格が下落したのは昨年10月以降1年ぶりだ。サムスン電子メモリー戦略マーケティング室長のハン・ジンマン氏は先月28日、7から9月期の実績を発表しながら深く懸念する状況ではないと述べた。ハン氏は ディーラム半導体の在庫水準が低い点を楽観論の根拠として提示した。サムスン電子はディーラム半導体製造に先端工程を導入し、原価競争力を高めるという戦略を持っている。とのことで、いかがでしょうか。半導体事業が好調すぎて日本やアメリカにも時計が立ったムンジェインですが、 ここに来て大ピンチに直面しているようですね。2020年から2021年にかけて、世界的に半導体価格が高騰する傾向が続いていました。価格急騰の主な原因としては、大規模な半導体不足が挙げられています。新型コロナウイルス蔓延の影響で、いわゆる巣ごもり需要が急上昇し、先進国を中心に、 リモートワーク用の PC が大量に必要になったため、従来の供給量では追いつかなくなり、取引価格が相対的に引き上げられてしまったんですね。さらにワクチンや感染抑止対策などで巣ごもり需要がある程度落ち着き、外出できるということで自動車の需要が回復すると、今度は車載半導体が圧倒的に不足。TSMC や サムスンは慌てて生産ラインを調整し、車載半導体の増産に取りかかりますが、1日や2日で対応できるはずもなく、結果として家庭用も車載半導体も不足するという最悪の事態が起きてしまったのです。これに追い打ちをかけるように、大規模な火災や大寒波などで、世界の主要な生産工場が長期間にわたり稼働できなくなりました。 つまり、世界のみんなが一斉に欲しがる。そもそもの生産能力が大幅ダウンという二つの要因がタイミングよく重なってしまった結果、需要と供給のバランスが崩れてしまったというわけです。このあたりが一般的に解説されている内容なのですが、事情はさらに複雑で、米中貿易摩擦によってアメリカの半導体を輸入できなくなった中国の分まで 世界がカバーしなななくてはならいないという背景もありますここでも日本は中国とアメリカの大喧嘩のとばっちりを受けているわけですね。元を正せば半導体不足の根本的な原因はアメリカにあります。インテルなどの大企業はもともと自前の工場で半導体を生産できる能力を持っていましたが、生産コストの削減のため製造、 流通部門の外注化を推し進めます外注によるコスト削減はある程度うまくいきますが、それもコロナ前の話。コロナ以後の需要上昇で生産ラインがパンクすると、外注化のサイクルも一瞬でストップしてしまいます。そして自前で半導体を作れないアメリカの本社は大慌てで限りある半導体在庫を買いあさり、価格の急騰がますます加速する。 という構造になっているのです。ただ、これはあくまでも、車載半導体やトランジスタの話であり、メモリー半導体に関しては、すでにコロナの影響から回復し、価格が下落傾向に転じています。原材料価格の下落は、エンドユーザーにとっては嬉しい傾向なのですが、サプライチェーン側にとっては、単純に収益が下がるということですから、見過ごすわけにもいきません。と言っても、 市場原理において物の価格は需要と供給で決まりますから、需要の方が低下すれば価格が下がっていくのは当然のことです。サムスン電子は今のところデッドストックを最小限に抑えているから大丈夫さと呑気に構えていますが、世界的な価格下落は現在もなお終わりが見えないわけで、かなりの長期戦を覚悟する必要があります。 韓国の半導体事業にはもう一つ無視できないピンチがあります。冒頭でも触れたように、D-LAM 以外の半導体については、原材料不足もあり価格が高騰しています。日本やアメリカ、ドイツは台湾の TSMC に半導体の増産を要請していますが、本格的な対応には時間が必要です。半導体の増産において、 韓国は tsmc に大きく遅れを取っています日本やアメリカがなぜサムスンではなく TSMC に頼っているのだと、ムンジェインは今頃極限斜めなのかもしれません。要するに韓国は、主要半導体は価格高騰のためお金を出しても手に入れることができず、メモリー半導体は価格が下がって高く売れなくなる。 というダブルパンチに見舞われているのです。バイデン政権は今頃になって行き過ぎた外中化を反省し、半導体の自国生産を打ち出していますが、これも韓国にとってはマイナスです。アメリカが半導体自国生産の基盤を整え、経済が内向きになれば、韓国は大口のお得意様を失うことになり、貿易赤字の拡大につながります。 日本はアメリカに半導体をほとんど売っていないので、この点ではあまり影響がないかもしれません。唯一の主力と言ってもいい半導体事業に急ブレーキがかかれば、韓国は今後どうなってしまうのでしょうか韓国にはアメリカなどの大国のように半導体を買い漁るだけの経済力もないわけですし、その上半導体でお金が稼げないとなれば、まさに武器を失ってしまったのと同じです。 もちろんサムスンも全くの無策ではなく先端技術を導入することで危機を乗り越えると発表していますが具体的なプランは今のところ明かされていませんいつものハったりではないといいんですけどねということで今回の動画は以上になりますご視聴ありがとうございましたチャンネル評価コメントよろしくお願いいたします